むしゃむしゃもぐもぐ秘密のメニュー今自分が食べているのはレモンを絞るとさっぱりとしてうまい唐揚げひぼんサラリーマンジムリーダー青木に挑みますかはいではバトルコートへお上がりください青木さん出番だよもしかしてそこのなんかレモン添えとか言ってた人うわー うわあどうも。自分がチャンプルジム配属。ジムリーダー、青木です。ジムテスト、お疲れ様でした。えーと、この店は焼きおにぎり以外もうまいです。雑談ばかりしてると上司に怒られますので、勝負を始めましょう。 なみなみならぬ強さですね。思わず無表情になりました。自分の負けなのでバッジを渡すのですが、お腹空いてる。戦ったら腹減りました。良ければ一緒にどうですかめっちゃ一緒に食べてる。チムバッジが3つあれば、レベル35までのポケモンは捕まえやすい。言うことも聞きます。 あなたのような元気な子には必要なさそうですが、こちらもどうぞ。絶対から元気じゃん。ほら。ここの料理は味があってうまいんです。食事のお題は要りませんよ。これでも大人ですので。それでは失礼。うわー。いいき、いいキャラしてんな。なんかいい味出してるね。